今回初めて音楽のコンテストの審査員っていうのを呼んでいただきましてね参加しましたがあのまあ審査をする以前に非常に今の現代の若い人たちがどんな音楽をやってるんだろうっていうのにすごく興味があったのでね それれを今日見てて聞けすすごく良かったですしまた自分が高校時代に、まあ、久留米の黒部高校の 音, 研音楽研究同好会でねアマチュアバンドをスタートさせたんですがやはりその時の、まあ、高校生の、まあ、例えば演奏力だとかそういうパフォーマンス力っていうのがあーやっぱりレベルクオリティが上がってるなっていうのが正直な実感でした。はい でですのでこれからもね皆さん、やはり特に福岡は昔はもう日本のリバプールと言われたぐらい、ね、全国から音楽の街というふうに注目されたところですのでこれからも若い人はねその勢いを消さずにつないでいってもらいたいなと思っています。